命のたためにとか言われちゃった面倒を押し付けられてる新米教師だからでねでね誰か実行委員に立候補して先生の側近みたいなポジションで。 何でも実行委員って3頭に所属してる子とか上級生とかで構成されてるらしくてさ知らない子ばっかりだってうん、ね、緊張するでしょクラスの子がいてほしいなああ 例えばそうね部活やってなくてそれなりに小器用でガツガツしてないような実は候補者を考えてきたの月城とかどう学食くらいおごるからその月城だったら教室の後ろから逃げましたよなんで逃げるのよし先生まだ何にも言ってなかったのに大体規律例もしないうちから逃げるなんてこれって学級崩壊の除去く こういういいの対処できないわよ先生まだ経験値とか低いんだから月城が逃げたのは星町さんに関わりたくないからだと思いますよ先生が個人的に嫌われてるってこと